こんにちはこすけです。今日はスメアを教えていきます。はい。スメアはですね。たくさんリクエストをいただいてます。で、えっとマゼランを先日出してから結構質問があって、あのスメアできるんですけど、えー、マゼランできません。マゼランできるんですけどスメアできません。そういう人がえっと結構いましてですね。まあ、それも含めて の解説をしていきたいと思うのでちょっと長くなるんだけど最後まで見てくださいお願いしますはいで、えー、いつものごとくチャンネル登録高評価よろしくお願いしますいきましょうまず大前提としてクシー抜きとドラゴンフライの2つを、えー、できるようにしましょうクシーがこれね でドラゴンフライも、えー、と解説動画、えー、入れてるんでこちらを見てみてください、えー、とまず、えー、ステップ1が出しをしてドラゴンフライの ゃ早く下ろす出て、OK、でポイント2が、えー、足をクシーの足をつくと同時にドラゴンフライの前の段階に入る。 最後タイミング合わせるんですよ例えばちょっとピクシー高く上がっちゃったとかあったらこの体勢ちょっと待ってドラゴンフライするとか低くなっちゃったらもうそのまま速くドラゴンフライするとかそうやってドラゴンフライのところでタイミングを取るので足をつくと同時にクロスさせるっていうのがめちゃくちゃ大事になってくるんで、えー、ちゃんと練習してくださいでステップ2ステップ2が最後のポイント最後のポイントがこの膝クロスさせるじゃん ちょっと膝が見えるぐらいちょっと膝が見えるぐらいまでクロスさせる ここからはマゼランとスメアの精度をめちゃくちゃ上げようということでまずはスメアとマゼランの共通点を知りましょうということでどこが同じ動きか分かるもちろんピクシーは同じなんだけどそこじゃなくてこれ分かればめちゃくちゃ精度上がるんでじゃあ教えていきますまずスメアもマゼランも これは縦に抜くん で, すよ縦にそうでスメアの時によくその勘違いしちゃう人がいて結構さあの反復横取りみたいな動きのイメージがあるんだけどそうじゃなくて結構これも縦な動きなんです、ね、このドラゴンフライのこの動きがあるから結構横に行ってるように思えるんだけどそうじゃなくてマゼランとしてほぼ元の位置に戻す マゼラもセアもスメアも同じです 横移動ししての分かりましたかほぼもうそのままでやってるんですこれ意識してやってくるであとは抜く角度がい角度いうのは高さないはっきり言うとマゼラの方がちょっと高いです爪の方が低いですでどれぐらいかっていうとマゼラが腰上、まあ、ここぐらいねここぐらいがまあ大体ベストなんです腰上ぐらい腰上ぐらいですで爪が腰ぐらいが ですでこれ何の高さかっていうと足を腰を抜く瞬間まで抜く瞬間の高さ抜く瞬間のこの高さに来てからその高さがちょっと違う爪は口ぐらいで横にだけどマゼランはちょっと高く腰上ぐらいでこの違いちょっと覚えるだけでね 結構変 わ, ってくる変わってくると思うんででもう一個の処理としては動、両方、例えば混ぜられたら、1回転目の時に膝ざを深く上げなきゃいけないから、こうやって。 こうやって、ここの空洞を作ろうとしちゃって、ドラゴンフライの空洞をね、ドラゴンフライの空洞を作ろうとしちゃって、後ろにちょっと形をっります。で、これって、まあ、多分単発のスメアとかできるんだけど、スメアから荒らしたりとか、また混ぜランだったら、混ぜらんデータとーかね、2.5 x のこうやって、こういうやつ。 するときとかにすごい困るので、最初から ワードでしょうかこんな感じで同じピクシルとかフェアリーとかね、同じ抜き方でも高さとかね、タイミングとかが非常に違うのです、ここの辺は似たような技でも自分でちょっと考えてみたりとか、そのを考えてあげるとメイクできるまでの時間がすごく短くなると思うので、いろいろ考えて、ね、自分たちでもやってみてください。で、僕たちオンラインスクールもやってます。で、あのね、 まあ、直接教わりたいとかね。まあ、この説明よりもっと詳しいことをいっぱい説明してるんで、えー、ぜひぜひ来てください。お願いします。じゃあ、終わり。バイバイ。